言いたいと思いますので、えー、皆さんどうか拍手で盛り立てやって、えー、盛り立 て, てやってください二階、えー、席の方準備いいですかありがとうございます一階席の方準備よろしいですかありがとうございますカメラマンの方準備よろしいですかありがとうございますそれでは最後よっちょれ 踊り票、構え Hey, Shaw! トイレのプレーション。 えーえー、メンバーの溝で、えー、ラストスパートに入っていきます、えー、皆さん、どうか手拍子、足拍子、お得な拍子でこの世界を盛り上げていきましょう。はい、はい、い れ以上、二度ぱんよさこいにちしたありがとうございました。